こんにちは。今日は珍しいガジェットがありますのでご紹介をします。皆様も身近にお使いになられていると思うんですが、こちらのマウスになります。今回ご紹介するマウスはこちらゼロマウスというマウスで、アースリボンさんからご提供いただいたものになります。これは世界最小、最軽量の マウスになっておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただければと幸いですで。こちらのマウスは非常に小さくて、こちらが、こちらが標準のアップルのマウスなんですが、サイズが縦がだいたい46ミリ。横がだいたい22、23ミリ。高さが 約13ミリという非常に小さいマウスになっております。で今回こちらのマウス私1ヶ月ほど使用しました。今まではこちらの Apple のマウスを使っていたんですが、まあ、それに対してこちらを使っていいところ、それから気になったところ、で最終的にはどういった方にお勧めできるマウスなのかということをお伝えしていこうと思います。 でこちらのマウスなんですけれども、サイズご紹介したんですが、機能を少しご紹介していこうと思います。でまずこちらが上側になりまして、この指で触る方になります。でこちらが下側 で, で、ここにレーザーがありましてで、こちらは Bluetooth になってますので、ペアリングするときに使うボタンになります。で進行方向。 前側に USB-C チャージするための端子がついております。で、こちらがレーザーポインターついておりまして、こちら、後ほどご紹介をいたします。実際に動かしてみようと思うんですが、このように今カーソルが動いているのがお分かりいただけるかなと思うんですけれども、少しレスポンスとしては鈍感な感じが、 こちらのアップルのマウスに比べるとある気がします。まあ、この辺のカーソルのレスポンスは好みもあると思いますんで、私はどちらかというと、こちらピッピッピッとこう動く方が仕事がしやすいなっていうのがあるんで、こちらの方が使いやすいんですけれども、こちらのゼロマウスは少しこう鈍い感じがあるかなというところがあります。 で、さらに、こちら、指で、このように、触っていただければ、上下に動かすことができます。で、こちらのマウスは、横には動かなくなっております。通常は、こちらのアップルですと、横にも動くようになっていて、 私はファイナルカットプロを使うので動画の編集等でパソコンを使ったりするケースが多いんですがこういったパソコンで作業をするということになるとやはりこちらの方がすごく使いやすいのは言えるのかなと思いますただこちらのマウスなんですけれどもすごくいいところがありますそれはどういう時かと言いますと会社の会議でレビュー プレゼンをすることが多い方にはすごくぴったりなマウスになります。私もサラリーマン時代よく会議でレビューとかプレゼンとかやらされてたんですけれども、こういった大きいマウスですと、パソコンを持っていかなきゃいけない。かつ資料も持っていかなきゃいけない。 でさらにはこういったでかいマウスも持っていかなきゃいけないで。当時はこういったワーリアイスのマウスじゃなくて、有線のマウスを使ってたので、もう余計このマウスが煩わしくてしょうがない。そういった状況でした。でこちらのマウスはすごくその辺が良くて、ただでさえパソコンとか資料とか持っていかなきゃいけないと、まあ、いった状態がある中で、まあ、マウス自体がこういったちっちゃいマウスですと非常に助かります。 でさらにこれはすごく便利でして、冒頭でもご紹介した通りで、レーザーポインターとして使うことができます。パソコンのスクリーンだと少し見えにくいかもしれないんですけれども、まあ、通常ある会社の会議室にあるようなスクリーンの素材とかですと、まあ、こういった素材になると思うんですが、非常に鮮明にくっきりと映るのがわかると思うんですが、こういったマウスに レーザーポインターがついているとすごくパワーポイントの資料とか PDF の資料とかそういったものを見せてプレゼンをするという意味においては非常に説明がしやすいのではないかなと思いますのでそういったセチュエーションにおいて非常に役に立つマウスかなと思いますこういった資料ベースで使う場合においてはもうこのスクロール自体も 特に上下方向しか基本使わないですし、で、何か資料を見せたいといった場合なんかは、このように、レーザーポインターを当てて、これ、これ、これと、いうような形で説明ができますので、非常に会議が、会議の説明がうまくいく、 ゼロマウスなのではないかなと、<笑>私た自身思った次第になりますので、パソコンで主に作業する場合は、こちらのマウス、純正のこちらのアップルのマウスがいいですし、会議で使う場合はこちらのマウスが非常に便利かなと思います。はい。ということで、今回こちらのゼロマウス世界最小、最軽量の ゼロマウスのご紹介をしました。1ヶ月使ってみての私の所感、ま、最後にもう一度ご紹介するんですが、こちらのゼロマウスはビジネスパーソンでプレゼン、レビュー、そういった時に非常に役に立つアイテムであるということが言えるのではないかと思います。その理由としては会議の時はパソコン、資料、非常に たくさんの荷物を持っていかなければならない場合があると思うんですが、そういった時にマウス自体はちっちゃいものであれば持ち運びが便利ですし、でかいマウスに対して煩わしさがないというところがあるからということになります。もう一つはマウス自体にレーザーポインターがついているので、レーザーポインターを忘れたというようなセチュエーションも少なく、プレゼン資料が より分かりやすいものになり得るからということになります。はい。ということで、今回はこちらのゼロマウスご紹介をさせていただきました。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ仕事で使いたいと思っていらっしゃる方いらっしゃいましたら、まず一度概要欄をご覧になっていただけますと幸いに思います。 それでは失礼をいたします。